はいおはようございます。ラスカルでございます。今日もですね、自宅からの家ラーメンとなっております。今回紹介していくね、お店がこちらでございます。別府の方に本店がございます、夢を語れさんのこちらね、インターネット販売をしているラーメンでございます。こちらの販売はですね、今月4月13日から始まってまして、Twitter の DM からのみの受付販売となっておりまして、 あの概要欄等には詳しいことを書いておきますんでそちらの方からね販売ページ等の詳細をご確認くださいこのメニューでねついてくるものが麺がまず3つと味付け油が3つスープが3つに返しが 360cc チャーシューこれすごいのがこれね見てチャーシューがね丸々1本ついてくるのこれとこちらがね豚丼のタレでございます まあ、今回はねちょっとラーメンのみになるので豚丼は作っていかないんですけれども一応ね今回のセットはこんな内容となっておりますてな感じで早速作っていきたいと思いますそしたらまずスープ油チャーシューとまたね湯煎で温めていきますのでちょっとこちらに火をつけていきたいと思いますよしこれはチャーシューにスープそしたらこちらで 湯煎していきますと今ねこちらお湯の方がだいぶあったまってきましたんでこのままね一度火から下ろしてこちらにね IH を用意してありますんでそっちで火をかけ続けたいと思いますそれと並行してまたねちょっと沸くまで時間がかかるんでんど動の方に水を入れてお湯を沸かしていきたいと思いますあらよっこしょう こちらも火にかけていきますとそしたらまたねこちらが沸くまで待機したいと思いますで今沸かしてる間にね1個ちょっとトッピングを作っちゃいたいと思いますで、ね、カメラがねちょっと寸胴で見えないのでこちらの方からまた別角度で撮らさせていただいておりますとこれはね結構簡単なんですけど使うのはネギだけですね白い部分のみで縦に1回裂い でこれ細切り で, でこんな感じ で, でこの切ったネギに以前ね一品講さんの動画の時に頂 い, いたラー油をここにあえてこのタレを少々かけて二郎系といえば課長ということでねここにハイミーをっと振りかけて 最後、ほんの少々ね、隠し味程度に砂糖をとってことで、こちらがね、お手製の辛ネギでございます。こちらも、もうちょうどトッピングしていきたいと思います。はい、てことで、今お湯沸いてきましたんで、早速、こちらの麺を投入していきたいと思います。ね、一応茹で時間は目安としては5分から6分ぐらいみたいですで。今回もしっかりちょっとほぐしながらね、麺を入れてあげてください。 入れたらね、しっかりと鍋底にくっつかないようにちゃんと混ぜてあげてねで、ちょっとその間にねチャーシューを準備していこうかな今日はねラーメンなんですり鉢用意いたしましたこのすり鉢にスープを移していきますよっ でここにねラーメンの返し一応ね1杯につき 60cc ぐらいの目安となるそうなので 180cc 加えていきたいと思いますそしたらもうだいぶ麺もいい感じなので麺揚げをねしちゃいたいと思います 今回はね豚が1本あったんでちょっとわがままで野菜抜きにしてみました<笑>そしたらここに豚をふわっと並べてううまそうでここに味付け油を投入していきたいと思いますうまそう味付け油はいということで 野菜抜きのわがままスペシャルラーメンが完成いたしましたなのでこれをね向こうの部屋で食べていきたいと思いますはいということで今こんな感じで完成いたしましたちょっと伸びちゃうともったいないんでね早速食べていこうと思いますいただきますまずはスープから あ, あ、まあ、さ う, ら う, らうまそううま うんあこれ何回でも飲める結構ねあの液体油ラこう多くて甘みは強いんだけどうまいちょっと早速麺いっちゃおうかな麺。いいようわっこれうまそうよいしょ う, まっうん香りも甘みも強いなや。多分ね二郎系の中でもすごいまろやかさがあったりとか麺もねすごいゴワゴワすぎるとかって感じではなくてちょうどいい塩梅なのでとても食べやすいと思ううん 続いてこちらのチャーシューもいっちゃおうかなと、うん、柔らかいうまこれ多分チャーシュー二種類なんだよねこっち巻き豚、うん、チャーシューめっちゃうまい 味付け油がいい味してるうんうん、はあうまいそしたらそろそろこの自家製の辛ネギもちょっとトッピングしたいと思います うん、スープの甘みに結構、ね、辛みがいいアクセントになる<笑>、うん、<笑> こ, れこのまんまもったいない気がするからあれだなやっぱりこの子を合わせるべきかなとまずはねかじってうん<笑><笑><笑> スープ飲んじゃうちょっと電池返しようよしょ、うん。そしたらもちろん今日もこちらを見えるかな生卵用意してありますんで早速ね、ちょっと使っていこうと思います よ, こよいしょ、はい、生卵和えはこんな感じうまそういやうんうまい個人的にはだけどスープがね液体油多くて結構マイルドめなんで生卵だけじゃなくてここにね 余った醤油のタレとか入れてもいいかもしれないちょっとこれあえちゃうか全部そしたらこれでねこのまろやかさとかもちょうどよくなる気がするんだよねうん うん、完食でございますやったこれ最後のチャーシューでございますうん エビ飲んじゃった？<笑>ごちそうさまでした。はい、ということで今完食しました。普段は我慢してるんだけど、ちょっとわがままということでスープも飲み干してしまいました。本店はね。大分の別府の方にあるお店で僕もね。まだちょっと実は行けてないんですけど、それがねこうやってお家で味わえるっていうのはね。感慨深い<笑>うまかった。 冒頭でもね、お話ししたように、こちらの注文の方は、夢を語れ総本店さんの公式 Twitter アカウントから DM のみの予約販売となっておりますので、気になる方はね、概要欄の詳細ページを確認していただいて、注文の方をしてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。